じゃあ今日は淞純<笑>フェスで<笑>売れ残った木を、まあ、僕が自分のお金で、ね、買ってこれをちょっと雰囲気のある木に、まあ、元から雰囲気あるんですけど少し鉢が賑やかな鉢なのでこの木をもうちょっと お, おつなきにしていきたいなというふうに お, おつなきはい、うん、この木はツルメモドキっていう木で今ここにちょっと実がありますけども この後からいがだんだんだんだんオレンジになってそれが中から赤い実が出てくるんですけども、はい、割とこうヒょろロょろっていうなってるのを割と面白いなと思ってここはちょっと、ね、うろっぽくなってるんですけどここで古さが出てるのでこれをちょっと鉢を変えていい雰囲気にしていきたいなというふうに思います。 この木は、ね、当時の生徒が出した木なので、自分でね、かけたんでしょうね、この張り替えを、うん。その帽子は、やっぱり、ひとしくん人形。あ、そか。意識して。可愛いでしょう。可愛いは可愛い。秋冬に向けて。かけてああ。暑いですけどね、今日。暑い<笑>そんな帽子かぶってる、弟子いないでしょ<笑>ん弟子っていうか、はい、盆栽業者。 植いいいい、ね、ええ替だけで、うん、ってことあとちょょっと枝を抜きましょう。この木の特徴として細い木が、まあ、上までヒョロヒョロってなってるんですけど、はいはい、少し葉の量というか、うん、枝数が多いんですよね。うん、そのためにちょっとそれを落としてあげると、うん、より細い幹の良さが出てくるかなっていうふうに思うので、うんはい、枝も落としていきます。 今はまだねあの実が色づいてませんけどこういう木でま床、あの間とか少し遊びのある場所に置いてあげると割と秋の風情を感じることができるので、うん、僕, は僕はこういう木が好きですねちょっと広いところにポツンとこれがねそれも お, お, おしゃれです ね, ねまあ、盆栽美術館で言うと層の間っていう場所に置く木ですねこれは新漁層ある中の一番遊びのある 真ん中の部屋ですけど、ぜひ美術館へ足を運んでください。<笑>これヒョロヒョロとした軍人のやつとかがだいたいそのまに飾られますね、えー。ちょっと枝を抜いていきましょうか。で角度としては少し起こしたいので、うん、これぐらいを想定しています。でこれをこう持ってくるのと、ちょっと針金をかけたいなというふうに思うので、下げること。はい。うん ちょっと多いところ、<笑> 3D ですね。ちょっとと多いところを落としていきましょう、はい、でまず最初に絶対落とすべきポイントとして、うん、ここが、まあ、出のところから、まあ、2本出ちゃってるんですよでこういうふうに立てる時に、まあ、これを返してくるよりもこれを、ね、しっかり裏枝として使ってあげた方がいいと思うのでこういうのはもう切っちゃいましょうはいここは後でカットパスタ塗っていきましょう あとはこの辺ですねこの辺の出を見せてあげた方がいいと思うんです、うん、このす。なので少しこの辺のごちゃごちゃ下のやつも落としてあげるとこの辺も多いと思うんですよ正直どっちかでいいと思うんですこ れ, これだけにするとかこれだけにするとかどっちでもいいと思うんですけど、うん まあ、少しひもあることですので軽くするだけにしといて雑木の剪定も長薄をほどやってないからだと思うけど難難ししい選択する難しさ例えばこういう木でどこまで切ろうかって考えた時にまあ木によるんですけどこのツルメモドキの場合はここ交互に出るんですよねこのツルメモドキっていうえば。 こっちに枝を伸ばしたい。だったら、もうここで詰めちゃえばいいこっちにやりたいんだったら、こっちの、こっちを残して切る。うん、そういうふうにやっていけば、よし、なんですけど。で、詰める時に、まあ、みんな二目、二目って言うと思うんですけど。はい、この目が、まあ、何らかで、おっかいちゃう場合があると思うんです。おっちゃう、おっかちゃう、おっ、かけちゃう場合が。出てくる可能性があるという。はいはい、だから、そのために保険で、えー、その上で取る。 切るって感じなんですけど、うん、その場合だったら少し枝が伸びちゃうかもしんないけど3つ例えばだから右左の次はてて右になると思うんで、うん、右に生かしたいけどちょっと心配だなっていう時はこれを こ, うここの中から選択してどのぐらい減らすとかそもそもどこを生かすとか難しそうだなって。そうだなでも全体の雰囲気じゃないですか うん、感覚感覚じゃない感覚っていうか、ね、小白って大体何か定義あるじゃない枝落として配置こうしてこうしてみたいなでも雑巾も一緒ですよ基本的に、うん、刺し枝頭とかああもちろんただその木がどういう木なのかにもよる例えばこういうね木の場合だとやっぱりこうやって落ちてた方が少し古さが出るわけですよ、うん、落, ちる落ちてる枝って、ね、古さを出す ただ雑木、まあの場合だとあんまり粘っ気がないんで折れるっていう考え方があるんで、まあ、基本的に上に上にっていうのはあるんですけどで も, でも全部が全部そういうわけじゃないと思う、うん、まあ、してやこのツルメなんか枝がツルっぽく伸びやすい性質にあるので割と枝が柔らかいんですよ、うん。なので若干こうやって垂れて作ってもいいと思うんですけどツルメだと少し半剣とか。 県外で作る人もいますかが、うん そ, ねうん、そういう木でもね全部上に上がってるかと言うとそうじゃないじゃないですか半権、うんうん、の臓器もあるわけで重要なところはちょっと下げるっていうのはありだと思います、うん、これも文人ですもんねそうです ね, ね古さを出さないといけないんですよ、うん、ただ臓器のこういう文人の場合だと小白ほどかっちりと作るとその良さが薄れると思います、うんうんうん やっぱり今の時代はあれかもしれないですけど盆栽の場合女性に合わせる臓器の、うん臓器ねはい、なのでまあ、そこでカっちりと作るよかは少し柔らかみを持たせてあげる方が残すところで言うとこれやっぱ差し枝これ裏枝これ。裏枝これうん これはね少しこうやって戻していきたいなと、ね、バランスとし て, も う, てもうちょっと詰めるとまあでもちょっと、ね、身があるから残して る, てうあなるほど、ね、で頭でそうああじゃあうだこれもしっかりガチッと作る必要はないと思うんですよ雰囲、うん、気でいいと思う だからもう枝棚とかじゃなくてそういう木もあります例えばモミジの模様木とかだとしっかり枝を作っていきますけど雑木一般的にその模様木ってなると、うん、ただこの木の場合はそうじゃなくてより雰囲気というか、ね、この動きを見てっていう木なので、うん、そこに 葉, 葉っぱがあって実があってそこで。 トータルで楽しむってい う, うだから逆に言うとさっきの状態だと雰囲気は雰囲気なんだけどガサガオすぎてあんまりよくわからない状態、うんうん。文人風の木で考えるとね、そうそうそうそう多すぎますもんね葉っぱがねそうそうそう。だからその辺はバランスですよね。これぐらいでいいんじゃないかなっていうふうに思います、ね。奥が深いな。まあでもその辺はさっき言ったような相の間に置くような木だと思うんで、ね、少し遊びを持たした方がよりこの 良さが引き出させる、いいね、引き出すと思います。行の間とか。分かんないでそれ。心行まあ心が一番いいんですけど、その中間が行。で、層が一番遊びなので、心、うん、行で奥のであれば、もう少しガッチリとした気を置いたほうが出ますけど、うん。風格じゃないんですよ、これは。<笑>遊びというか、だからおツナ木ですよね。お綱木を作るはい 針金をかけましそうな、うんですそしただそのつる梅も、うん、なかなか早い段階だと癖がつかなくてそうな、ん、の。そうなるしょだからそうまあこの針金かけは若干の癖をつけるっていう名目なのでそ、うん、んなにがっちりやらなくていいと思います、うん、ちょっと優しめにそうそう ちょっと葉っぱを透かして透かしてあげましょうか大きい葉っぱを取るだけでもすっきりしますんで、ね、そうは言ってもねもう落葉の時期に入ってきますんであれですけどまあ強めの場合落葉しても実が残るんですよそれはそれで綺麗というかなのでこの葉っぱがなくなった状態で ポツッとあるっていうのがこの一番の見せ所かなというふうに 思, う思いま す,、うん、そうですねそこでつけすぎても良くないと思いうん、その中にこの木の中に一つ二つぐらいの実がポンポンって赤とかオレンジのやつが付いてるとあそこでオだねっていう気になると思うで、ね。こう人のうちの盆栽とか見てあオツですねって言うとツーっぽい<笑> まあ、おつをどう評価していいるかかわなでそう、ね、ここ以外では聞いたことないかもしれないでも伝わる人には伝わると思いますけどね、うん、おつな、ね、きっていうのはわびさびですか、ね、そうです ね,、うん、でね外国の人にわびさびが伝われ ら,、ね、られない、うん、言葉は知ってるんでしょうけどね知ってるのかなわびさびはもう相当みんな知ってるんじゃないですかちょっとねこの あたりに焦げが乗ってるんでこれを掃除しましょうこれって商品だとねなかなかそのこういう木を作るので表現ができない部分が出てくると思いますけど。ある程度大きさがないとパンフのサイズがまず大きいからそうそうそう商品じゃ無理ですよねちょうどいい大きさで遊び心が出るというかねもうそろそろ柿が色づいてくるんで、うん まあ、こういう分身の中に柿が一個あるとか、うん、そういうところもやっぱりいいですよね。そうですね。なんか雑木でも肩を見せるなんだな、分身にだから。まあ、ね、古さを出してあげるっていうのは、うん、そういうところで出してあげていきます。はい、こんな感じ。はい、頂上終わりました。じゃあ、植え替えをしていきます。こんな10月なのに、植え替えしていいんですか。まあ、ね。 あんまり適宜じゃないので あ, のあまり崩さないであの植え替えしてあげますけども、まあ、鉢替えっていうイメージですかね、うん、本当はもう少しいい鉢に入れてあげたいんですけど、うん、僕これぐらいしか合いそうなのなかったんで、うん、これ私物なんで自分の鉢で合わせないといけないんですけど本当はなんとは何か盆栽とか、うん、BGR とかに入れても面白いかもしれないですけど。PGR 南蛮の鉢を息子さんかなもう割と面白い鉢を作るんですよ土目のいいそういうのに合わせてもいいと思うんですけどねとりあえず僕これ今これしかなかったんでこういうふうに植えますやっぱ色鉢じゃなくてこういう鉢<笑>僕はやっぱりその選んだ理由もこれでもいいんですけど、うん、これはどちらかというと 春とか夏とか緑の時に見せるような鉢なのかなってこの木に関しては。うんね、でこのウロとかあと実の色とかってなった場合には少し落ち着いたこっちの方がまあいいのかなっていう、うんまあ、古さも出てきますしうす、ね、このウロが不調ではあるので 1, 個1本。 ちょっと1個文人のこういう少しこっちが重いような木を留める時は少し太い針金を使ってあげるとしっかり止まると思います、うん、細い針金だと意外と水やりとかでもぐるぐる動いちゃう場合もあるの で,、うん、であともう一つこの鉢のどこを正面にしようかって考えた時に、はい こっちに重心があると、うん、この三つ足だと足のない方に傾く可能性があるんですよ、うん、その辺はちょっと止めてみてなんですけど重心とのあ、あまバランスを見てえ、足を前にするのか倒れない位置でこの間を真ん中にするのか、うん、その辺はちょっと入れてみて判断しようと思います、うん、まあこうやって置いた時にもすでにこっちに傾くので、うん、重心はここにあるんでしょうね まあこの辺で止めた時に芽があるんで、ね、落したら出ちゃうんだ。うん、まあ春あ大丈夫ですね。枯れてます、ねあ。枯れてる。あ折れた、まあ。この辺が春だったらしっかりね処理ができるんですけど、うん、ちょっと出ちゃう部分に関してはまあ水苔とかで対応はしようと思います。この軸外れの植え替えだと。 あの時に植え替え替するのみたいな人いると思うんですけど、うん、業者さんなんで、はい、まあ室ありますし一、ね、年中植え替えはしてるんですよっていうかじゃないと国風でできないですよ確かに<笑>国風出す気ってもう本当直前に植え替えるんですよみんない<笑>いいかもね国風でもそれは全部みんな室に入れて管理するんで、うん、そう一年中植え替えしても管理方法が良ければどうにでもなると思うんですよ 植 え, 替え方向とそうそうこのぐらいの、ね、根を落としてとかっていうのはもう散々わかってることなんでこの辺はね春と同じようにはしないです絶対みんなす、ね、逆に言うと春だっこれもう木によって丸裸にしますから ね, そうですねじゃないとまた植え替えしなきゃいけなくなっちゃうっていう。そのぐらいはい ななくなりました、はい、ちなみに根っこは切っっててません今 上, の所上の所崩しただだけけねそううでですともいいって言うかないな格好した人が。 つな気を作る。ベビーオイル。ビーオイルが染み込んだ。染み込んだ。上品です。はい、じゃ一旦水やりましょう。じゃあ呼吸を探していきます。はい 少し薄めなやつをこの根っこが出てるところに置いておつオツかもしれねえ な, いな認めたくないがオツかなこれでもこれをオツって言いましたよね多分ちゃんと合ってますよね意味編集で載せときますおつの意味できた 普通の場所に飾ってみますか。うん、どこをついて。<笑>おつ？<笑>おつとは。い, いやでおつですよ。うん、シュール。<笑>シュールじゃない<笑>まあね、これはないほうがいいですねス。スズムシだそうです。まあもうちょっとすればあの葉っぱが焼くなって赤い実が出てくるう。ん、なるほど。これが当時んで売れ残ってたと。そう。フェスで。フェスで。買っちゃった。買ったさんがやっぱ。 ここまで想像して買うとそうですねそれはもうもちろんこの葉が落ちてイだけになった時のことまで徹定して、ね、いいいいしちょっと起こしてよかった ね, ね勢いも出るし、うん、売れ残った時にですねやっぱこういう木のチーとした木だけじゃなくて、うん、こうやってシャレたような遊びのある 形にも王様ってなるので、残、うんうん、った時にこういうのを想像して、まあ、自分で買いましたけど、やっぱり改めて合わせてみるといいですよね。いいこういうのが一個、うん、家にあるだけでもいいと思いますし、ね、これをだからその身だけのになった時期にちょっとお客さん来た時けパッと飾ったら超、ね、超おしゃれ。そう。ね。これでお酒が飲める気ですよね。うっていうのはやっぱ臓器のこういうね。 この動きとこれが自然じゃなかったらまた違うんですよねということで木を買うときにこういうのが想定してると多分フェスでも売れてたそうですねでしょねこういうやり方もありますよっていうことですよね、うん、今は入ってる鉢をだけじゃなくてこのこの木にはどういう鉢を合わせてみようかなとかどういうところに飾ってみようかなっていうところを想像すると、うんうんうん、もっと盆栽の 引き出しが増えると思います、ね。そ う, そうですね。はい。もうちょっと鉢古くても。ね、だから、もう少しね、いいね、時代が乗ってる鉢の方が、落ち着いていいと思うんで。うん、さっき言ったようなね、ね、うん、盆栽とか。そうね。そいったようなのに入れてもいいかもしれないですけど。うん、まあ、僕が今これしかなかったんで、あれです、うん。はい。ということです。はい。ご視聴ありがとうございました。した<笑><笑>そこで、あれやってるよ。よくあるじゃん。 外国の人がここで傘み持ってサムネ撮るやつ<笑>どうやってよ<笑>おいいねぽいぽい外国の人のサムネっぽいこれもってるでしょ最後にど<笑>何がおまけでおまけでかもしれない<笑>いいね<笑>よし OK